Hello everyone, my name is Vivian and thanks for watching Vivi's English TV 皆さん、こんにちは、Vivi です。いつもこのチャンネルを応援していただきありがとうございました。英語リスニング聞き流し実用英語は新しい企画で毎回テーマに分けてプチ英語を皆さんに届きたいと思っています。例文と英語の感覚について分析があります。ぜひ。 リスニングとスピーキングの練習に使ってくださいこれからはビデオの代わりにオーディオに移しますが例文の英語をスライドでチェックしてみてください一回文字を確認できたらまた聞き流して聞いてくださいでは始めます、Recap. 前回のエピソードは趣味について話をしました Do you still remember the phrases? 趣味を教えていただけますか 前回のビソートには When it comes to video making I'm on fire という例があったけれど実はそれが本当の私の趣味です。結構時間かかる作業だけれどもとても熱中していますね。前回から英語リスニング聞き流しシリーズレイプの紹介の仕方を買いました。 皆さんにシチュエーションをイメージしてもらうより実際に私と会話してイメージを膨らむような進行の仕方に変えました。一回喋ったら間を置きますのでその会話がちゃんと続けるように想像しながら答えてみましょう。今回のビ想とトも同じようなスタイルで進みます。今日の話はお天気です。まず窓を見て今日の天気を確かめてみましょう。 何か音が聞こえてきますか晴れの音晴れの音は鳥のさえずりとか車がゴーンって道を通る音ですね い, いえそうじゃない雨の音がします私がいるバンクーバー今日はとっても晴れですなので晴れの音です今は実は外にいるけれどもちょっとだけ鳥のさえずりとかこう飛行機が 飛ぶ音が聞こえるかもしれないですね。今日は天気による感覚を英語でつかんでみましょう。では始めます。ViviWhat is the weather over there? そちはどんな天気 ?ViviI hope you're staying dry inside. ちゃんと室内にいて濡れていないといいね。ViviI understand how you feel. Rainy days make me feel blue too.Our weather, on the other hand, is scorching hot. その気持ちはわかる。私だって、雨の日はちょっと鬱になるからね。まあ、こっちは正反対で、今はとっても暑いよ。では、日本語なしでリピートします。Vivi.What is the weather over there?Vivi.I hope you're staying dry inside. Vivi, understand how you feel. Rainy days make me feel blue too. Our weather, on the other hand, is scorching hot. どうですかこの会話がつけるように間を埋めてきましたか今回は例文を見ましょう。Vivi, what is the weather over there? そっちはどんな天気 ?Ellie, I've been r a I n n i Vivi I g for five days 5日間も連続で雨が降ってるよ Vivi, I hope you're staying dry inside. ちゃんと室内にいて濡れていないといいね。Ellie、I wish.I was working outside in the past three days.I'm feeling a bit gloomy now. ならばいいけどね。3日間ずっと外で働いてたので、今はちょっとうつかも。v i v ビ、 I understand how you feel. Rainy days make me feel blue too. Our weather on the other hand is s q u i c h i n g hot. その気持ちはわかる。私だって雨の日はちょっとうつになるからね。まあ、こっちは正反対で今はとっても暑いよ。この例文にはいくつか注目してほしいフレーズと単語があります。一つは stay dry.stay は何々のまま。 イは乾燥ですね合わせてみると乾燥のままにいってほしいという感覚ですその他には stay warm あったかうしてねとか stay happy 幸せにねなどの使い方はありますが基本的には stay の音につけるのは形容詞です二つ目は I feel gloomy です実はこの後に来る I feel blue という表現もありますが、ニュアンスは全く一緒です。I feel の後につけるのはまた形容詞です。日本語に似ているから悲しいと感じますとか嬉しいと感じますのように使います。そして3つ目、注目してほしいフレーズは Scorching hot です。Scorching は形容詞ですが、 この場合形容詞の「ホット」にくっついているんで副詞として理解します。スコチンの意味は焼き付けるほどですなのでここのニュアンスは乾燥していてい焼き付けるほどのさです日本はちょうど今暑いと思うのでいくつか暑さに関するフレーズや例文をこれからご紹介します。皆さん そのニュアンスを実際に体で感じ取ってみてくださいではいきます It's very hot oxide I feel like I'm boiling 外は暑いようだるほどに暑いよ It's so hot you can cook a steak on the pavement すっごく暑いから歩道にステーキを焼けるほどなんだよ My city is always hot and humid 私の町はいつも暑くて湿気があるこのニュアンスは汗を大量にかくことですいかがでしたか今感じている気温を表現できる文章を見つけましたか日本はよく天気から普段の挨拶を始まるが 北アメリカだと、How was your day? とかで始まる場合が多いんですね。このエピソードを気に入ったら、ぜひいいねを押してください。友達にもシェアしてね。初級英会話、英語リスニング聞き流し、実用英語のシリーズを毎週載せるので、ぜひ登録して、来週のも楽しみにしてください。来週は、家族、ファミリーについて勉強したいと思っています。それでは、Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. チャオ